お菓子専門店で買ったキャンプにおすすめのお菓子4選と番外編です。<音楽>はい、いやーすごいのチレクトしてきましたね。えー、っとまずえー、っと子供と大人目線でちょっと食レポしたいと思います。ポニーフワ幸せにたてやです。肉球みたいな触り心地が癖になる。 にふっ食感グミでハート型のグミが入っているかも開けますプニプニです後ろは白です肉球の形だけでなくレアでハートの形も入っているときがありますはいえー、では実食 食レポしたいと思いますうん悪くないおいしいうんこれはいいじゃんいいうん、おいしいよおいしいパニョパニではです白いところは正体不明ですがグレープ味には甘酸っぱさがあり 美味しさを引き立てます。お い, し い, ね、います後ろのヘアロックスは渡りません。美味しい、ね。<笑>これはジューシードロップグミです。酸っぱいシロップを甘いグミに入れて召し上がれ。はい、グレープ味かぶりですね。こちらは二つの。 てるトトロがあるのでまずはたてるトトロたあのー、えー、っとあてれないよああてれたそんなものです のものです中は 1,2,3,4,6,7,8,9,10 10と入ってました シ, ルシロップは鉛筆みたいなたたペンみたいな形をしています潰れてるやつもありましたペン型のシロップは当てないといけなかったので当てています あきました。酸っぱいシロップを入れています。蜂蜜 み, みたいでーす。オレンジ色です。オレンジと黄色で混ざった色みたいでーす。はい、では実食です。うん。ハードグミですね。あ、酸っぱ。 酸っぱくね、うん、酸っぱいの入れすぎじゃない大丈夫うん、うん、でも、美味しいっ、うん、<笑>酸っぱすぎて味覚が取れません。梅干しぐらいの酸っぱすかもしれません。フルーツモンスターミッテスです。どの色がどの味か、もうよくわかりません。 細めで切ってね、ちょっとあげましょう。はい、うん、じゃあ出します。おお、すごい色。長いです。結構ね、柔らかめで、すぐね、あのちぎれそうですね。で、赤、緑、黄色、黄色って何の味？ まあ、ちょっと食べていないとわかんないですね。では実食です。うう甘い。エラを一緒に食べるね。んん甘いこれ赤いのは。よくわからない。 赤いのよくわからない味が。おいしい。あ、舌にベタつきます。赤いのが何何回食べても味がわからない後味が残りますね。一応咲いてね食べてみたんですけど、それぞれの色ごとの味っていうのはちょっとわかりませんでした。美味しいです。子供は美味しいみたいですね。 とりあえ価格甘い何かお茶が必要です美味しいですお茶が必要ですねいいですこれはフラフィソフトマシュマロですヤオキンという皆さんもご存知のうまい棒のメーカーの商品ですまずこれで自分で食べれる量を切ります長すぎる長すぎる そこら辺で切ります切りましたではこのマシュマロを棒に刺してあとは焼きますだんだん焼けてきてますこ、うん、んなに焦げ目が 食ですいませんそれは「ポッピンクッキンハンバーガー」です。 簡単に本物そっくりなハンバーガーを作れますが電子レンジ使用のためキャンプ場では作れません子供がとても欲しがったので番外編としてご紹介しますポッピンプッキンハンバーガーを開けます後ろにスクリタタラ乗っているので読んでたらスクリましょうじゃあ読んでみます はい、一、え、応、ー、点線に沿ってねはさみで切ってねって言うと、まあ、切り取り線あるんで切りましょうこれがあのハンバーガーシートになるみたいですねこっちだパンの元ですパンの元の袋の中にはケ チ, チャップの元とチーズの元がありますこっちはハンバーグの元ですハンバーグの元の中には ハンバーグの元が入ってる袋の中には、トーラの元とポテトの元があります。最初に、トレーを切り離す必要があるので、大人の人に手伝ってもらいましょう。まず、伝うの、まずポテトを伝うので、トトを伝います。トレで水 を、入れましたでは、開けてみましょうを入れますポテトの素を入れたいと思います全部入れる。あ、入れましたでは、混ぜたいと思いますなんか、ちょっとさっきと違う風になってきました とぼれやすいですね結構混ざってきてねうん、うん、いいんじゃないいい感じポテトサラダみたいになってきました、うん、そうね。だんだんマッシュポテトみたいな感じですね指で押して平らにしますちょっとぷにぷにですね難しいできました今から 三十秒、電子レンジに入れます冷めるまで待って冷めたら型からひっくり返して取り出してギザギザに沿ってナイフで切りましょう取れました。 ハンバーグの素を入れますとナみたいですねはい、入れましたでは、さっき使ったスプーンを洗って伝えてみたいと思いますだんだんだんだん茶色っぽくなってきましたスプーンにいっぱい取ってきますね じゃあ入れてみたいと思います。ハンバーグはとっとらしいですね。は い, い, <笑> い, い。あ。はい、あ入りました。入りました。それを指で押すみたいです。 今からパンの素を入れますその後に水を入れますはい、では混ぜますあ、どんどん、なんかタタッとなってきてきますあ、ちょっと色が変わってきました あ そ, そっちはあハンバーグとたポテトとたはたただったのにパンはなんとまだやわらかいですでは入れますうわあけっと伝えいきりそうですねできました次は電子レンジで焼きます 凄いですね膨らみましたいれますチーズをつとりますおなんとっツと違う色ですね混ぜますあ、トナが飛び散りましたあ、どんどんチーズの色になってきましたね あ、さっきよりちょっとたたてないですあーのせにといようはいではだんだんできていきますあー難むずかしいですね できました。切ります。うん。ちょっと。切れました。では、入れます。では、今からケチャップの素を入れて、ケチャップを作りたい、作ります。はい、では混ぜます。 お、すぐケチャップの色になってきましたねはいではパンを取り出しますおーちょっと難しい、はい、お, おパンだはいできましたいきます ででききまままししたた切りーす今からト泡いてきえっおれないようにした うーんすごい<笑>本当本当に。できました。<笑>今からハンバーガーを作ります。パンの上に乗せます。その上からチーズを乗せます。その上にケチャップをたけます。はい、たけました。その上に。 パンをのせます。できました。完成。<笑>実はこれ、保存量、合成着色料がゼロなんです。<笑>一色です。えうん、じゃポテトいただきます。うん。ちょっとあの湿気た時のマクドナルドのポテト。 いなんかパンがふんわりしてさケチャップでちょっと変だけどハンバーグもおいしいし、うん、チーズも甘えいたらおいしかった人生はのコーラでございますね。 どうおいしいおいいね大成功大成功<笑>もう本物そっくりのような味で本当のハンバーガーみたいな予想外な味でしたはいえー、と子供が選んだキャンプでおすすめの、えー、お菓子4選と番外編のねもう完食してしまいましたけれども、えー、ご紹介でした 味はどうでしたあのねあのねパテトはね変な味だったけどねえー、とパンはねふっつらしてて美味しかったしハンバーグもえー、と本物の味でしたあとトーラは はい、えー、これで保存量ゼロ、えー、着色量ゼロっていうのはちょっと安心ですね親の目線でも、えー、とこちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします